しては森岡散踊りです、えー、こちらの三叉踊りの方もうちょうど時間でございますので日三叉と三叉太鼓連による盛岡三叉踊りですいろいろなご紹介などはそれぞれの方々がご説明してくださるそうです、えー、それでは盛岡三叉踊り大きな拍手でお迎えください